この番組は日本の NPO や NGO で働いている方をゲストに招いて現地での活動やゲストの方の思いまたどうしてこの仕事に就いたのかなどなどお伺いするそんな番組です、はい、今回はあの新年一発目ということで公開が1月末か2月頭ぐらいになるかなと思うんですけれども、はいうん、なんと今日はあは東京で雪が降ってるんですよね。でですす、ね、すよよねね大雪積もってます いや、この冬らしい景色を見ると、あの、僕なんかは東北、故郷の東北を思い出して嬉しくなるんですけれども、逆にこう、いろいろ移動の困難にある方であったり、ま、う、あ、ん、難民の方々とか、この冬をどう越えるのかっていうのは本当に大きな問題だなっていうことも思いながら、窓の外を見ていました。この NGO 世界を見つめてでは、そうした世界の様々なあの情報なども、今のまさにリアルタイムに起きていることなども、あの、僕たち自身も学ばさせていただけますので、今日も楽しみにしています。 それでは早速なんですけれども、本日のジェストをご紹介いたします。えー、本日のジェストはですね、認定 NPO 法人ジャパンプラットフォーム、共同代表理事のコミノたけしさんです。よろしくお願いいたします。コミノタさ ん, にちはこんにちは、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。 はいえっ、ー、と早速ですけれども、あの小美野さんのですね背景のその写真が僕は先ほどから実は気になってまして、こちらはアラビア語かパシュトー語か何かそのあたりの地域の文字が見えているような気がするんですけど、この背景というのはどちらの写真ですかこれはあのヨルダンにありますザ、ザータリキャンプの写真ですね。あ このキャンプでも活動しておりまして、はい、その写真を使わせていただいていますあ、はいあの。ザータリ難民キャンプはヨルダンにあるシリア人難民キャンプで、まあ、今でも8万人以上の方が生活されてますよね。僕もあのシャンゼリゼ通りと呼ばれるあのこうした店の並ぶところで美味しいシャワルマを食べたことを思い出しました。うん、今日はそうしたお話もいろいろ現地のお話も伺えたらと思っています。よろしくお願いいたします。 ははいそれでは早速なのですが、ジャパンプラットフォームのですね、えー、設立の経緯であったり、あの昨今のですねこうした問題社会問題に対して今後の見通しなどについてのお話を伺えたらなと思っているんですけれども、まずは団体の設立の経緯についてお話を伺いますと、幸いいですはいえー、JPF は発足してですね今年で22年を迎えます。で発足した、まあ、2000年なんですけども あのその当時、まあ、日本の NGO はですねなかなかこの財政基盤ですとかネットワークですとかこの迅速な出動に必要なものっていうのがまあ足りない状況があの結構ありまして、えー、まあそういう事情もあってなかなかこの出動しづらいところをなんとかしたいというところで JPF が発足いたしましたであのコソボ紛争がですね設立のきっかけとなったんですけれどもあのまあ紛争や災害が起きて この人道支援が必要な状況があると、まあ、資金集めから開始してです、ね、現地に入れるのは例えば1ヶ月後とかなかなか厳しい状況だったんですよね。あのまあ、そういった状況の中で、まあ、初動の資金の確保、えー、そういったまあ環境整備というのが急務でございました。なのでいかに早くこの現地入れして支援の場所を確保して、えー、日本としてきちんと支援を届けていくか。 そういった思いがありまして、まあ、JPF っていうのはまあ発足した経緯ですで。昨今ですね、あのこれ、えー、最近起きましたあのフィリピンの台風雷の被災地の写真なんですけれども、まあ、の気候変動の影響もありまして現在の世界でですね、5人に1人は被災をする時代っていうふうにまあ言われていますで。先月この発生しましたフィリピンにおける台風もですね あの、この24時間のうちに、カテゴリー1の台風からカテゴリー5の台風になる。えーまあ、そこまでこの変化をした非常に稽有な台風となりまして、まあ、数百名の方が犠牲になったというような状況もございます。まあ、残念ながらこういった状況が非常にまああの当たり前のことになってきているような、まあ、そんなあの状況が現在の世界かなというふうに思います。でまたこちらの写真はあのアフガニスタン。 の避難民キャンプの写真なんですけれども、まあアフガンでは現在ですね歴史上、まあそしてあの地球上で最悪の人道危機が起きているというふうにまあ言われております。まあこういったあのさまざまな危機にですね、あの JPF はまあ正面から立ち向かっていくというようなまあ仕組みになっています。でえー、少しまあトレンドとしてお話ししますと。 これはの干ばつですとか、まあ、災害級の熱波ですとかあの洪水、台風、えーまあ、こういった災害事象のです、ね、数をあの示したものなんですけれどもあの、まあ、洪水ですとか干ばつ、まあ、こういったあの気象災害です、ね、が非常にまあ最近多くなっています。まあ、日本でもあの非常にこのあの水害というのが頻発していると思うんですけれども、まあ、それが世界で非常にこのあの増えていると、まあ、そういった状況です。 でまた現在、8000万人以上の方がです、ね、あの家を追われて難民、避難民になっていますがあのその多くは干ばつによる食料 不, 不安それからあの紛争によるものですねで国連が毎年あの人道支援のアピールを出してるんですけれどもその支援を必要とする人それから必要な金額、まあ、過去最高を記録しています。 まあ、JPF が活動しているのはまさにそんな現実かなというふうに思います。 ありがとうございます。本当にこのグラフを見てみても、こう、近年ものすごくこう災害が増えていたよりであったり、今、洪水、台風の被害っていうのは、本当にあの、毎年毎年、まあ、各シーズンごとと言ってもいいぐらい聞く話ですので、特にあの、先ほどおっしゃられたように、5人に1人が被災するっていう話を聞くと、まあ、まさにあの、誰かの問題というよりも私たちの問題なのではないのかなということをひしひしと感じました。あの、そんな中でですね、ジャパンプラットフォームさんのすごく特徴的なところがですね、中間支援を行う団体ということ なんですよね、これ、あの NGO のあの仕組みであったりあの大きな業界の形を知らない人にはなかなかこう理解がしづらいところなのかなとえ僕自身もちょっと思ってしまったんですけれどもこうしたこの中間支援というものジャパンプラットフォームというこの団体がですね一体具体的にはどのような活動されているのかということについてお話伺いますでしょうかはいあの JPF はまあの NGO 経済界。 そしてまあ政府がですね、対等なパートナーシップのもとに共同する仕組みなんですね。JPF の特徴としましてはあの、例えば緊急準備金というあのプールファンドっていうのを準備しています。えー、まあそういったあの準備金があるから、えー、災害が起きたとき、危機が起きたときに迅速な出動ができるという特徴がございます。えー、それからあのまあ仕組みですので、 まあ、ガバナンスも非常にこう入念に作り込まれておりまして、あの事業の適切な審査、それからまあ支援の妥当性の判断、えー、安全管理体制の確保、まあ、有事対応の仕組み、まあ、こういったものもあの盛り込んでですね、コンプライアンスを徹底するというような仕組みになっています。でまた支援内容もこのモニタリング評価をしまして、えー、例えば障害ですとか広報、まあ、こういった機能もありまして、 あの活動や現場の状況っていうのをあの、まあ、メディアも含めてですねあの広く周知あの共有するということをしております。うんまあ一言で言いますとあの、まあ、こういった仕組みによって一つの団体があの個々ではなし得ないことっていうものを仕組みによって可能にする、えー、ということが、まあ、私たちが求めている、まあ、あの付加価値。 であるといい う, うに思っています JPF が目指していますのは、あのまあ、ここにも書かせていただいているんですけど、日本の NGO を世界に広げてですね、すべての人が自ら未来を切り開く、世界を築く、まあ、築きたいというふうに思っています。でそのためにまあ効果的な連携をして、えー、被災された方々の自立を支えて、NGO 活動の権威力になるということをまあ重要視しています。 まあ、現在、JPF には42 の, あの NGO が加盟をしてくださっておりまして、この加盟 NGO の現場の活動っていうのがまさに JPF の、イコール JPF の活動ということで、私どもの活動を作っています。 ありがとうございます。今こうしてですね、あの様々な団体のロゴを見てみても、ああ、僕も取材でお世話になったところがあの数多くあるなと、まさに全世界で活躍される日本の NGO などのロゴが出ていますけれども、こうした中間支援団体というのは世界的に見ると、あの、各国、各地域などではあるものなのでしょうかそうですね。あの、こういった NGO のネットワークがあり、 は、あの、いろんな国でありますし。しまあ、ヨーロッパでもそうですした。アメリカでも最近ではいろんなアジアの国々でもですね。あの、ドメスティックなネットワークっていうのはできてきております。ただ JPF、jpf まあ、そういったネットワークと比べてみて、jpf が非常にユニークだなと。私自身も思っているのはあのまあ、政府。それから経済界、そして ngo との対等なパートナーシップであるということ。それから、あのまあ、資金のメカニズムがその中にきちんとあるということですね。 それが非常にユニークな点かなというふうに思います。ありがとうございます。今, で今はですねあの、日本でも SDGs という言葉もよく聞くようになりましたし、さまざまなこう社会課題が一つの分野に限らず、本当にあの社会全体の問題として捉えられるような世の中に少しずつなってきているなと思うんですけれども、例えばこうした加盟団体、今後もまた増えていくとか、こうした分野が今増えている力を入れているといった、そうした方向性などはございますかそうですねあの。発足当初から、まああの 東日本大震災の支援まであの海外で活動している NGO の方々っていうのは非常にやはり、まあ、マジョリティですね、まあ、ほとんどだったんですけれども最近になってあの国内で活動国内の活動をメインにされている団体さん の, あの加盟っていうのも あ, のありまして、まあ、そういった方々の特にその国内災害への出動の強化っていうことがあの一つ力を入れてるところかなっていうふうには思います。 あありりががととううううごござざいいいいいまますす鎌倉さんお話聞いていてどうでしょうかは私あの、ジャパットプラットフォームさんのこの中間支援組織として、もちろんその緊急時に出動するお手伝いをするだけではなくて、実はの緊急時が起こっていないところ、時きに、この組織、加盟団体の勉強会だったりとか、やはりあの情報交換の場、また学びの場を作ってらっしゃるということが。 すごいい大切だなと思いましたやはりあの平時に連携しない限り緊急時にやはりあの全員いろんな団体がですねネットワークも組めない中しっかりとした土台づくりをやはりあの中間支援組織というお立場でされていますしそういうやはりこう受け皿といいますか組織の存在が本当に大切だなと思いながらお話を伺いました。ありりがとうございます本当あのその通りであの JPF のこれ、加盟団体の皆さんに本当に感謝なんですけど、あの私たちが作 っ, て作ってきたし、作りたいあのこ の, あのコンソーシアムの文化っていうのは、やはりあのあの共有をして学び合っていい支援につなげたいということを、まあ、思っています。で、その中では、やはりあの成功事例とかあのいろんなこのコンテンツの共有っていうのももちろんなんですけど、あのこれはやはり皆さんのその、 あの皆さんのおかげだと思いますが失敗事例もですね結構積極的に共有をするっていうようなカルチャーもありましてもうオフレコであのこういったことがありましたあのなので皆さんの参考になればっていうところでまあ、そういったシェアリングもしたりとかしていますね、まあ、まさにあのより良い支援のためにっていうところで集まってるあの同士のネットワークかなというふうに思います。 ありがとうございます。こう成功事例を共有することも大切ですけれども、その失敗した事例をこう積み重ねていけるというのも、まさに横で繋がっているからならではのこう強みなのかなと感じました。この中間支援団体という、あの、働きをされている団体についてですね、まだまだこうご存じない方も、あの、たくさんいらっしゃるのではないのかなと思いますけれども、まさにこう、中間支援団体だからこその難しさ、困難さというものは、えー、どのようにお考えですかはい。 えー、現在ま で, です、ね、私ども、さまざまな事業をあの世界中で展開しています。で、その中でやはりあのか強いあの課題意識もあります。で、例えばあの、危機の規模に対してですね、資金規模っていうのは伸びていないんですね。で、そのためには、まあ、政府ももちろんですけれども、あの民間からのご支援を吹き出していくことも重要だなというふうに思っています。 でそのためには私どもがもっと発信をしてもっと訴求をしなければいけないその現場の状況をです、ね、あの伝えていくのはメディアの方々のお仕事だけではなくてあの私どもがやはりそこをブリーチしていくっていう意識を持ってさらに取り組んでいかなきゃいけないというふうに思っていますでまた、まあ、JPF の機能としまして、えー、支援金ですとか、まあ、物資サービス人材それをその現場の必要な支援に迅速につなげると いいいいううことがあるんでですすけけれれどもそれだけでは足りないっていうふうにまあ感じています、えー、例えば、まあ、水、衛生、食料、医療などですね、まあ、各セクターのこの国際スタンダードっていうのがありますけれども、でこれを JPF の中でやはり当たり前のこととしていく。でこれはあの昨今の取り組みもあってかなり達成されてきました。 でまた、あの危機対応っていうのは、それぞれのやはりこの事象によって、非常にこのユニークな点があってですね、あの相当の工夫っていうのを各団体が各事象に対してしています。で、その教訓っていうのは非常に重要なもので、それを積極的にあの共有することで、全体の支援の質が上がってくると思うんですね。で、それをもっとこのシステマティックにやらなければいけないというところで、そのネットワークの文化形成。 といいうことも非常に重要視していますでまた一団体だけでは難しいこの例えば企業などと の, この連携したイノベーション今まで解決できてないことを解決していくようなアイディアとかですねあの社会に対してこの候補を通じた訴求ですとか、まあ、コレクティブであるからこそできること いいうものもあのののああ結構あると思っていますの で, でそれはほっといてできるものではなくてやはりこのインテンショナルにどんどんどんどんあの前を向いてやっていかないと形になっていかないと思いますからあの中でさらにこう切磋琢磨してですねこういうコレクティブインパクトをどんどん増やしていくそういったことをあの目指していきたいというふうに思っています。 ありがとうございます。なかなかこうしてあの直接お話を聞かないとこう全体像がこう見えてこないような活動だったんですけれども、今こうしてあのお話聞く中でですね、まさにあのここで中心にあるまさにこの図の中のジャパンフラットフォームさんがいないと、まあ、経済界政府 NGO が繋がってこれてなかったんだなということを非常に強く感じました。であのこうした中間団体 に, に関するですね、あの 世間というか、いわゆる社会の中の人々の見方とか認識というのも、この10年、20年でかなり広がってきたのではないのかなと思いますけれども、そうした点では何か小宮さん、お感じになられていることはありますかそうですね、あのなかなかあのあの中間支援団体だけのこの看板だと、何やってるかわからないですよね。そ、まあ、そううういいっったあの難しさってのののがあると思うのでその辺はあの 各加盟 NGO との協力によって、さまざまな広報活動にもつながっていくのかなというふうに思いますし、やはりあの国内の災害支援を、あのまあ、東日本大震災から JPF は開始したんですけども、あの国内での災害支援をやることによって、この認知が高まっていく、えー、そういったことは あ, のあったかなというふうに思います。 ありがとうございます。まさにこの認知ということに関してはあの我々 D4P のように発信する団体としても何かできることがあるのではないのかなと思いましたし、まずは知っていただくことでそこで様々な掛け算が生まれるのではないのかなとも感じました。鎌倉さんここまでのお話を伺ってみてどうでしょうか。そうですね、本当コレクティブでかつアプローチしていく本当大切だと思います。例えば企業さん側もあの各 NGO がこ こ, こに。 あのアプローチしてくるよりもやはりその情報が一箇所にまとまってそしてジャパンプラットフォームさんが中心になってすべての団体 の, あの声を届けていくなんかそういうやはり仕組みっていうのはとてもあの大切だなと思いました何か小見野さんにお伺いしてみたいことなど鎌倉さんいかがですかいやそうですねいや本当にににシャンティにいたた感じてたのが あの最初におっしゃったように何か起きるじゃないですかそしたら募金活動を始めてで大体に1ヶ月2ヶ月ぐらいかかるんですよね。でニーズベースで本当は事業をやりたいのにそういう形になると集まったお金でしか活動が組めないんですよ。 でも、やはりあの地元にやはり事務所があるとニーズも組めますし、事業計画も立てれるし、それをもとになんかあのジャパンプラットフォームさんとちょっとお話をしながら、しっかりとした緊急救援の計画が組めるっていうことは本当にありがたいことだなと思っています。そうですね、あ り, ありがとうございます。あの1点まあ難しさとしてはですね、うん、あの まあ、こういったメカニズムがこの定着をしてあの、まあ、自分たちでこの社会に訴求しなくてもこの、まあ、資金があの活動資金がこう得られるという状況になっていくとあの JPF の仕組みというものを、まあ、ドナーとして捉える捉えてしまう人というのも中に出てくるのかなというふうに思うんですねあの。実は私自身もそういう時期がありました最初の頃 ですけどあの、この中で活動していく上で気づいたのはやはりあのこれってみんなで作り上げている仕組みなんですよね。でこれがまさにその先ほどあの申し上げましたこのコレクティブインパクトを持ってそれぞれ の, あの支援の質を上げていくのかあるいはあのそうではないこの非常にこの何て言うんでしょうビュークラティックなこのシステムになるのか、まあ、そういったところは本当私たち の, あの行動次第ですし意識次第ですし。 あのその辺のやはりこのネットワークの中の文化っていうのはすごい重要だなというふうに最近思っていますね。うん ありがとうございます。まさに本当にあの世界的にですね、こう一極集中であったり、こう国境により分断されるというような事例が増えていく中で、何かそうした垣根を越えていく縦割りではなく横でこう協調し合って社会を作っていくっていう、まあそうした思想や活動そのものが他の分野にもいろいろな影響を与えていくのではないのかなとお話を伺っていて思いました。で、本日はですね、お時間が迫ってまいりましたので、前半はこの辺で終わろうと思います。で、次回後半はですね、ジャパンプラットフォームの加盟 NGO の具体的な活動についてより詳しく お話を伺ったりですねあとは小見野さん自身がなぜこう NGO 業界に興味を持ったのかなぜこのような活動を始めたのかといったことについてもお話を伺いたいと思いますそれでは鎌倉さん小見野さん次回もどうぞよろしくお願いいたしますそれでは皆さんまた次回の NGO 世界を見つめてでどうぞよろしくお願いいたしますありがとうございましたありがとうございますご視聴ありがとうございましたチャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです